お父ちゃんの魅力かっこいいおはよう、ちゃんくんぽんちゃんおはよちゃんくんを綺麗に露出を合わせるとぽんちゃんは真っ黒毛ですもっと明るくしてみようかさあ。 こうなるとジャン君は白く飛んでしまいますなんて不都合な二人でしょうかあいたあいたとれるか難しいあいい感じかもはいジャン君 はい、パンチいーボイデン。はい、パンちゃん<笑> 路面が隠れてるよ、ぽっちゃん、はい、はい、膝にあぐらの上に抱っこができています んん結構落ち着いてくれてると思うよ。ジャン君ん。<笑>じゃんくんはですね、今年で我が家に来て10年になるという、まあ節目の年なんですけれども、10年動画を撮っているということは、10年 のえー、まあファンの人たちっていう言い方していいのかな、えー、ジャン君を好きになってくれた人たちは、えー、まあ途中で忘れたとしてもまあジャン君のことをどんな老いたちか知ってるわけですよね今初めて知った人、うん、または知らない人たち<笑>ね最近。 知らななないいい人たち多いんじゃないかなと思ってです、ね、えー、ジャン君について今更ですけれども改めてちょっと紹介するとですね、えー、ジャン君はまあこれはえー、っと定かじゃないですけれども多分我が家に来る前にノラだった頃ですね、えー、人間にかなり、えー、こっぴどくいじめられてたんじゃないかという予測が立ちます。なぜなぜらば えー、ジャン君が、えー、保護された後ものすごい、えー、怒りん坊でですね、えー、人の顔を見るとシャーシャー怒って、えー、パンチが出るという時期がすごく長かったですそして、えー、そういう子を<笑>あえて飼ってしまううちの、えーまあ、体質というか性格上ですね、えー、必死に耐えながらですね 今に至ります。どうですか？あ、そうだ、この辺に小さい<笑>、えー。昔のジャン君を。出してみましょうかね、えー。ジャン君、こんなでしたよ。今日は。今日お父ちゃんがおみるかっこいいね。はい。どうした、はい、どうでしょうか。 えー、ジャン君のことがお分かりになったでしょうか今ではこんなにおとなしいいい子になりましたはいそして黒猫ポンちゃんの方の説明をしますね、えー、ポンちゃんはですねやはり、えー、保護猫なんですけれどもちょっと特殊な事情というかですね、あのー、基本的には 人間を嫌ってるとかではないんですがかなりやっぱり怖がってる状態でしたねあのー、前に保護されたお家でですね大型犬がいてそれとどうも折り合いが悪かったようで、えー、我が家に来ることになったんですがどうしてもこう心を開きにくい子でですね、えー 人が触ることに関しては反撃などしないんですけれども固まった状態になるんですよねえー、それを気持ちをほぐしたのがなんとジャン君でしたえー、ジャン君のことをめっちゃめちゃ好きになってですねえー、ジャン君ジャン君って追い回すような女の子ですこれは今、えー、6年を経過していますけれども6年でもないか 何年5年ぐらいかな<笑>、えー、今でもジャン君のことを大好きなポンちゃんですはいあの頃のポンちゃん出してみますこの辺かな<笑>この辺にはい出してみますおしっこしてるけどねはい